はい、うん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。しお願いしますはい、私が言うな、<笑>えっと、早速質問ですね。はい、えー、辻整体院にですね、来られる前はどんなお悩みがありましたか。はい、台所で5分ぐらいしたらもっと、もう私たち仕事ができなかったんです。もう結構痛かったんです。はい、痛い。休みながら、はい。休みながら。はい。え、そのお悩みをですね、解決されるためですね。うちに通う前っていうのは、どんなことをされてましたか。 はいもう5分ぐらいして痛かったらもう後ろい体を反り返し、うん、腰伸ばしたりはしてましたけど、うんうん、やっぱりずっと治りませんでしたえっとどこか通ったりはされてたんですかいや鎖骨がひどかったからこれはあんまり湧いてましたけど、うんうんうん、他に痛いとかわいたことないですああそうなんですでええまあこうやってこうやって反るときですねはい、まあ、こうやってそういうのを行うとまあどういう効果がありましすちょっとはまあ楽にな る, ようになる 反り返ったりしたらら私は笑子になるからこれを繰り返しながら大丈夫な仕事しますはははは。まあちょっとマシになりながらまた痛なセッティングを繰り返したっていうところね。はい あ, ねはい、あ、わかりました。まあたくさんですね、まあ治療院ですねがある中でなぜうちにあ来院されましたかあの？新聞広告を見て、うん、いやこれいいなと思っていっぺん見てみたいけど、うん、どんなんかやっぱりちょっと。 なかなか足が進みませんでしたけど、近所の方来いし、立屏行ってこうかってんで行ったんで、本当に良かったっ。足がしびれだったの、しびれが取れたという。あはいは い, は い, はい、はい、私もほらこれだったらいってみようかと言って行、えー、きました、えー。ありがとうございます。ご紹介できていただいたね、はい。はい。それでは僕辻正太のですね問診カウンセリング成立の際、えー、あ成実はいかがでしたか。はい、あのボードにいろいろ書いて説明してくれたし、えー、あこれでやっぱ話が。 だ、こうなってきました。あ<笑>親切に教えてくれるんで。いろいろ教えていただいてよかっ勉強しました。<笑><笑>ありがとうございます。えー、他えー、っと、そうですね、あとは痛みの方は今、ええ、立ちっぱなしの痛みっていうのはどうですか。はい、もうころは立てっぱなしでもで、で、きるようになります、はい。できるようでも、長、はい長時間、こうできる。ああ、ありがとうございます。はい、えー、まあ、いろいろですね、治療院とか、まあ、たくさんあると思うんですけども、まあ、うちはどこが良かったです。 あのもう友人みたいな感じで、きやすく話はして、説明して、質問もできるっていうことが<笑>もう、患者にとっては<笑>、はいはい、ありがたいですあ。ありがとうございます。はい、そう言っていただけると、はいはいはい、ありがとうございます。そしたらです、ね、最後に、同じお悩みを持たれる方にメッセージをお願いします。やっぱり騙されたと思って、でも、いっぺん来てみたら、自分がそれなりのことは分かります。え よかったことをね、あか体験してみなか、ね、なかなかこれは、ねうん、<笑>人に言うたんではわからんと思います。えーはい、一度皆さん、体験して み, <笑>まあ て, みて、そうなことになりました。来てみてよかったということですね、はいはいはい。では、ありがとうございます、はいはいはい。はい、またこれからもよろしくお願いいたします。悪いとこなわせてな。<笑><笑>